おハッピ ー, よー<笑>はいということであのー、最近やりがちのあのー、化粧下地とかコンシーラーとかも塗らず目元だけメイクするっていうはいということで太郎ですということでね見て可愛くないこれあのー、僕の友達の三好の新しい T シャツらしいんですけど皆さんぜひ買ってみてください可愛いセンスがあるはいということで なんか漏れるんだけどはい、ということで、今回はですね、ざっと僕、今、今5月じゃないですか、僕がね、あの、ニキビ治療を始めたのが、まあ、1年前、1年、1年1ヶ月前くらいなんですけど、その1年前と比べてどんな感じになったのかっていうことはね、ちょっと画像と見比べて話していきたいと思います。まあ、見てわかる通りっていうか、見てわかる人はわかるかなわかんない人はわかんないと思うんだけど、だいぶね、肌自体は綺麗になって、 個人的にね、多分ね 見, 見てる人もある程度は分かってくれると思うんだけど結構綺麗になったんですよ前まではこの自分であのなんだノーマルカメラで自撮りでできなかったんですよ自分の肌が汚すぎてあっ無理無理ってなってたんですけど、まあ、今はねなんかノーマルカメラでも全然写真撮れるようになってノーマルカメラって肌補正とか全然ないんだけどそれでもね自分を見れるようになったっていう。 ちょっとね、自信がついたのかわかんないけどね<笑>はいということで最初に受けた治療があの、メディカルアクネケアっていうニキビをそもそもできにくくする治療をやってやったんですけどその時の映像その時の映像を見てみますーあーすごいこれね当時のカメラ自体うわやばい汚っカメラ自体結構ね実際 今はこのミラーレス一眼っていう結構新しいタイプのやつなんですけどこっちはちょっと古いタイプの一眼を使ってたんですけどこんな感じなんですよ。え結構ねやばいねなんかね、顔の多分ねこの肌が綺麗になったことで 美, 美容も意識しだしたからなんかねちょっと雰囲気イケメンになってんだよねやばいね下が まあね、この治療は、まあ、ニキビが完璧にできなくなるわけじゃなくてニキビができにくくなる、まあ、皮脂腺を壊すことでニキビのできる穴の割合を少なくするってことなんだけどまあねそれでも、まあ、そんな多くやってるわけじゃないからある程度、ね、たまにニキビはできたりするんだけど荒 れ, 荒れる割合はめちゃくちゃ減りましたこの治療ででその後にやったのがなんだ、まあ、基本的に1ヶ月変異くらいでやってるんでその後やったのがあのハイドラフェンシャルだハイドラフェンシャルっていう小鼻の黒ずみ 小花の黒ずみはピャって取るやつなんだけど。まあ、それがね、なんと今、今百、百十三万回再生ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。やいのかと思ってたんですけど、全然。全然ですね、<笑>ハイドラは定期的に継続してやらないと、花は完璧に綺麗にならないし、どんどん詰まりが増えちゃって。だから定期的にやることが大事です。今ね、結構。 あ詰まっっててるかなって感じかなな感じで、その後にプラズマシャワーとか IPL とかやったんですけどその時のね、画像全部載せていきたいと思いますこちらプラズマシャワーの時3ヶ月目かな化粧水代わりによもぎ汁つけてまもですプラズマシャワーって何かっていうと レーザーとは違ってプラズマは皮膚血液表皮組織に衝撃を与えずでもいいですかはいちょっと2週目食の時間長めで行っていきますね3か月目くらいのでハイガラフェイシャルの全顔 全, 全部の顔やったりとかであのフラクショナルレーザー フ, フラクショナルレーザーをやった時はこんな感じですそれは今行ってきたんですよ 頭頭頭頭頭のののののの持ち上上上げてていいいたただいてあ、方方、<笑>頭の方、方ににういうますこととりががござわ、風が来たあ<笑>逃げ方からか、はいはい、にに結果今の肌がこんな感じなんですよ。これはねマジであのー、あれも何もつけてない。何もつけててないい肌っていうかあのー 化 粧, 化粧下地もコンシーラーも何もつけてないんだけど今こんな感じですなんかね毛穴自体は広いんだけど前より跡がめちゃくちゃね目立たなくなってるっていう感じなんだよねちょっとねここに前ニキビができちゃってこれはちょっともうちょいで消えると思うんだけどうん今これが光がない状態なんだけどほらでも自分でもね前まではこんな近くで見てらんなかったんだよね自分の肌自体 はい、これ光なし、まあ、光あるだけでねちょっとまあ肌質が綺麗に見えたりするんだけどちょっとね綺麗に見えるんだけどほらほら藤田ニコルくらい綺麗。はいということで、まあね、まだ治療が完璧に終わったわけでもないしまだまだね続けていくんですけど、まあ、1年くらいかけてこんくらいのねあの色素のこのニキビ跡の色素の落ちだったりとかニキビのできにくさだったりとかこの跡のへこみだったりとかそういうものはね まあ少しずつ改善されていったのかなと思いますまあねこういうニキビ跡とか色素沈着の治療って結構長期間かかるものなのでそんな1ヶ月2ヶ月で治るもんだと思って治療するのは結構良くないと思うし結構ね結構時間がかかるものなので治すならね早めに治療し始めた方が治療し始めた方がいいと思いますやっぱねそういう肌が綺麗になるだけで自分の自信につながるからこう美 美を極めよよううっていう気持ちにもなるよねだからちょっとぜひ肌荒れに悩んでる方がいたらそのクリニックに行くなりしてその自己美容っていうか 自, 己自分に投資して自分の自信をつけていってください。はいということでまあそもそも元からね元からできやすい体質ではあったのでできては治らないできては治らないでどんどん増えるタイプの体質だったので、まあ、今本当に一個もできてない状態なんですごいくらい。 きれいになってるしできにくくなってると思います。はい、ということでシルクです。はい、ということでこんな感じで終わります。ダロでした